令和元年11月9日、第14回阿蘇市子ども芸術祭が開かれ、阿蘇市内の園児、小学生、中学生が伝統芸能や器楽合奏、歌声を披露しました。この催しは阿蘇市内の子どもたちが作り上げる芸術祭で、司会も小学生、中学生が担当し、手話通訳者との息の合った司会ぶりで、 各団体を紹介していました。阿蘇市子ども芸術祭は今年で14回目を迎え、阿蘇市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校や合唱団など、合計14団体、300名以上の子どもたちが参加しました。小学校の専攻統合や、今年度から小学校で部活動がなくなるなど、厳しい環境の中、地域の保存会などに支えられ、 迫力ある和太鼓の演奏や歌を手話で表現したり、また、阿蘇市内各地に伝わる虎舞や神楽などの伝統芸能では、大人顔負けの熱演に大きな拍手が送られました。会場には保護者をはじめ、地域の人たちが大勢訪れ、芸術の秋を堪能していました。